やっぱりどうしても小型犬とかが出やすいんですけどうちに残ってる子たちは中型犬の子が多くて で, でも私は中型犬の雑種とかが大好きなんですよとにかく賢くて可愛くてお茶目でおっちょこちょいでいいところがたくさんあるので誰に似たんですか ああ、やっぱ飼い主にいるっていまからね。可<笑>愛<笑> い, いところがいっぱい。可、は、愛、い、い, いところがたくさんあるので、ぜひぜひあの中型犬にも目を向けていただけたら嬉しいなと思います。はい。ネワン。ワンちゃん猫、ね、ちゃんと仲良く暮らすための三十分番組猫ワン。ね 猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします今日は犬や猫の命をつなぐ活動をしている NPO 愛媛クリップスを紹介します猫ワン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 犬や猫の命をつなぐ活動をしている NPO 愛媛クリップスを紹介します。この日は2か所でさまざまな催しが行われています。こちらの会場では。 で奥ががちちゃゃんんんね。花ちゃんの方におう。くそうです、ね、なな、あっこんにちは。 屋内での譲渡会ということで、はい、ありがたいもう本当にありがたいです。ね、温かい譲渡会は最高です、ね。これまでは寒いところばっかりだったんですか。そうなんです。あの駐車場を借りて、自分たちの車にあの透明のナイロンシートを貼ってで見に来られた方の時に後ろのハッチを開けるみたいなことをやってました。でそう 車はエンジンかけっぱなしで、暖房入れたりとか、回路を入れてあげたりとか、工夫を重ねてやってたんですけど、こうやって室内でさせていただけれるところがもっと増えると、もっと助かります、ね、はい今回、えひめクリップさんとしての開催は、こちらの会場と、またあの富士での会場。 なんかどんどん広がっていってるなと思って う, うんですよもっとねあの室内でここでもやってもいいよみたいなお声があるといろんなところでできるので助かります、はあ、はいなんか愛媛のこの動物愛護会も広がってきたなっていう気が そ, そんな気がします<笑>、はあ、あのたくさんの方にいろんなことを見ていただいて今の愛媛の犬猫の現状を 見ていただくと知らなかったって言われる方が多いんですよ。47都道府県の中でも、まあ、四国が特に多いんですけど、愛媛も犬猫の殺処分がとっても多い県で常連県です。殺処分が多いって日本の中でね数えると一番殺されている確率が高いよっていうもうそれがあの何年も続いたりするので。 やっぱり住まわれてるね、愛媛の県民の方に今の犬猫野良猫ちゃんたちの状況を分かっていただいて避妊去勢手術をしてあげようみたいなことから始まっていただくと、もうそれ以上殺される子がいなくなるのですごく助かると思うんですよね。まだまだやっぱり知らない方も多くって、だからこそこういう子たちを見ていただいて一、はい、匹でも。 あの幸せになってもらってそういうねあのつながりを持っていただくと関心を持っていただくことから始まると思いますのでよろしくお願いしますハンディを持つお子様へテログループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも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 ナチュラルケアドッグアカデミー。去年設立された N. P. O. 愛媛クリップス。誕生のいきさつは。僕ももうこの活動をしだして、ちょうど1年なんですよ。一人でも多くの方に譲渡会を知っていただきたいと思って。 会にされてる方は愛媛にいっぱいいらっしゃるの で, で皆さんバラバラで活動されてるんですよね で, で目的は皆さんやっぱり犬猫の命を救いたいいう同じ目的なのでそれだったら一緒にしませんかっていうことで声がけしてあの合同の譲渡会これも福見さん取材に来ていただきましたよね で, で今は7団体の人と一緒にさせていただいて今日もあの別の会場で2団体が譲渡会してるっていう形でね NPO を設立したんですそれがこの愛媛クリップスっていう NPO を設立しましたであの設立のこの NPO をするからにの目的が必要だと思うんですけど目的はもう1年前と変わらずに犬猫の殺生もゼロにしたいといととうことですででそれを達成するための手段として僕が今掲げているのが犬猫譲渡会支援 であと屋内の譲渡会施設であとはこの6つの願いとかこういう啓発活動とかあのいろんなこう情報を発信していきたいなっていうふうに思っています飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます不妊・虚勢手術を考えましょう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 うんであのまあ、愛媛県は殺処分が一番多い場所というのはもう皆さんご存知かもしれないので、その改善するためには何が必要か、で里親を探すこと、施設に送られる子を減らすこと、うん、不妊巨生手術を行うこと、助成金を増やすこと。うんで どれもがあの大切な活動だと思うんですけどでも本当に一番大切なその根底の部分で一番大切なのは一人一人があの関心を持ち意識を変えることなんじゃないかなということ「うん、愛媛をみんなで変えませんか?」ってやっぱりあの一部の人が頑張ってももうダメだと思うんですでやっぱあのみんなが力を合わせてとていうことですよね、うん、2番目が「あのなぜ?」って思うこと、うん、で真剣に考えること で不幸な高校を増やさないために不妊巨生手術はま必要だとう、うんうん、で, でもなんでその不妊巨生手術が必要なのか、うん、単なるそのあそのことを知っとるしあやった方がいいの分かっとるよではなくて本当にあのなんでそれが必要なのかっていうことを真剣にあの考えることっていうのがあの大事なのかなと。うんあの 疑を持つことはもちろんやけどもう一歩踏み込んで真剣に考えることっていうのは必要ですよってい う, ていうことですね。はい、で3つ目が嫌いでも関係ありません僕はあの動物愛護っていう言葉が あ, のあんまりこうピンとこない部分があるんですよ。うんうん、であのなんとなくその動物が嫌いな人にはこうあんまり関係ないよというような言葉なのかなと思うところがあるんですよね。うん、で, あのでも 動物というのはあのそういう好きとか嫌い関係なしでみんなに生きる権利があるんですでその権利をあの犬猫たちは自分たちだけではもう行使できないのでそれはもう人間の手で守ってやるしかないですよでそれを守ってやるっていうことは好きとか嫌いとか関係なく誰にもその生き物動物たちの生きる権利を奪ってしまうことは誰にもできないはずですよという嫌いでも関係ないんですよっていうことをちょっとお話しさせていただいてます4つ目ですね で時間がありませんあの初めかわいそうだと思って家に2匹の猫を拾ってきたんですよねで拾ってきたんだけどあのやっぱそこで妊娠して増えちゃうんですよでもう1匹がたい5匹ぐらい年に3回2回3回出産するのでもうあっという間にもう2年も経たないうちにもう100匹ぐらいになっちゃうんですよその時に初めに手術をした方がよかったのにちょっとそこであの。 考えなかったことでそのあっという間にその取り返しのつかない状況があの起きていると。それも本当松山市の身近なところです。この活動というのはスピードが大切ですよということですよね、うん。これは世界初の話ではありません。うん、で要は難しい話ではないということですよね。で、イヌ殺処分ゼロを達成してる場所っていうのは日本にいっぱいあるんですよ。うん、で、成功例っていうのはあるんですいっぱい。で、あの決してその。 誰も取り組んだこととないとかやったことないようなことにチャレンジしようということじゃなくてもうそんなにあの難しい話ではないと思うんですよね。うん、であのそういう意味でその、うん、そん殺処分ワーストからそんなゼロなんかそんな無理をって思わずにあのできるんだというふうにみんなが考えることでいろんなことが変わってくるのかなと僕は達成しようと思ったら本当数年でできるんじゃないかなと思ってます。 で最後、一生の選択一番大切なのはこれからその子と一生ずっと一緒にいるよという気持ちの部分だと思う、うんうん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 は猫ワンを応援しています NPO 愛媛クリップス主催の犬猫譲渡会イベントこの日は富士ハブ店でも犬と猫の譲渡会が 今日は屋内での開催ということですが、はい、愛媛クリップさんとしての譲渡会にも参加されて、はいか、はいはい、かがですかそうですね、あのー、やっぱり来てもらえる方がたくさん増えて、お声がけもいただいて、あのー、やっぱり譲渡につながる回数は多くなりました。はい そうですね。今まであの私のところから卒業するこのペースがすごく早くなりました。ま あ, ありがたいです。で今、あのテレビをご覧の皆さんに、はい、アピールどうぞ。はい。えっとやっぱりどうしても小型犬とか。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 はい<笑>デュー顔合わせあどうもはじめましてデューくん男の子ですかねあデューくんどうもはじめまして光と希望の花本ゆかりと申しますメシグアムですかデューくん一般猫の三毛猫のデューくんですねどうもあの握手ができないんでデューパンチします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 いんでもう猫もねのんびりしてまた寝てますけどねずっとだってこれまでずっとねそうなんですね 外, 外でね猫はあのカイロ入れたりビニールでこう囲ったりしてねあったかくはしてるんですけど人間はちょっとやっぱりみんな寒い寒いっていう状態でずっとやってたんであの今日なんか逆にちょっと暑いよねっていうぐらいあったかいんですよでちょっとあのちっちゃな猫がちょっと下痢しちゃって、うん、あの ウェットティッシュとかで拭いたんですけど、うん、外だとできないですよね、これがっていう話で、今日でよかったねって言って、もうちょっと濡れても、あったかいんで、心配ないっていう、もう本当に感謝です、うんはい、NPO を対して、愛媛クリップさんが指導してますけれども、いかかがですかそうですね、今までやっぱり個別にあのいろんな団体さんとか、個人さんがやってたのを、やっぱりこうまとめてくださっているので。あの 今までこう小さな世界でしか広報できなかったことがやっぱりいろんな団体がねあの増えることによってやっぱり広がりも大きくなるんじゃないかなと思うのですすごいい期待はしてますね、まあ、今うち大人猫が8割大人猫なんですけどその子たちに新しいちゃんとしたお家ちにつなげてあげたいなっていうのは毎年のことなんですけど。 うんなるべく、あのー、シェルターの方にねお見合いに来れるようなシステムとかそういうのももうちょっと、あのー、頑張ってやっていきたいなと思っています頼りにしてそうですねね<笑>頼りにしてますねいま続いては別の会場で行われているアニハピのノースワーワクを体験これは何をしているの ワンちゃんがひまわりの中のおやつを探しています手作りですかいえいえ売ってるんですか売ってるんですよノーズワークマットって言いますノーズワークマット鼻でクンクンしてあの餌を探し当てるっていう言ってみたら犬の性質っていうかねあの生まれながらの本能に特化ってるやり方ですかね そうですね。お皿で食べるよりもこれの方がテンションは上がります。えー、猫もこれの方がいいんですか。猫ちゃん用のもあります。えー、猫ちゃんは手先が器用なので、ちょっとこうスライドさせて食べたりとか。あちらにはちょっとインドの猫ちゃんを持ってきてるんですけど、えー。そうですね。これもいろんなところにフードを入れて。 これちょっとうちの子がかじっとんですけど<笑>、そうですね。で匂いでこう嗅ぎ合てるっていう感じですかね。はい。これはちょっと転がしながら。もういいです。これはちょっとインスタでおつながりのある方が作ってくださったんですけど、あのー。ちょっとインテリアにもな。なるそうですね。可愛 い, いですね。これ。い<笑>はい、<笑>はい。ウェットフードとか。はあ、私はヤギミルクとか、あのさつまいも茹でたのをちょっと緩めて、はい、あの。 ここにベチョーって潰すんですよ。だ、はあはい、らベロで一生懸命舐めるんですね。ああなるほど。そしたらあのベロに刺激がいって、はい、まあ、それが脳にもいい刺激を与えるっていう、えー。イボイボになってますよね。そうですね。いろんな形があるんですけど、あこれがワンちゃんにいいんですか。そうか人間にもなん、ね、人間にもいいんですか。人間いやこれは舐めないですけど、口の中の刺激したら、うん、なんか認知症の中とかっていう、はあえー。これをやってたら。はい これを舐めさしおったら、こうやって持ち上げたら、顔が持ち上がるんですよ、犬の。はあ、そしたら、なんていうんですかね、ここら辺がカットしにくいこう、カットしてみたりとか。ああ、なるほど。私はあの足の爪切ってみたりとか、<笑>普通だったら嫌がるんで、こういうのをさせながら。足の爪をその間に切ったりとか、動物園でやってるハズバンダリートレーニングみたいな。それです、それです、えー、それです、それで、使えるほど。使えますね。そ う, そうですね、これちょっと便利やと思います。あの。 なんちゃんですかね、夏場やったら、ヤギミルクに寒天混ぜて、はい、冷蔵庫で冷やして。こそのまま、うん、ああ、とろとろね、あ、そうそう、そのままあげ、あげたりとか。もう、食べるのに時間がかかるから、またいいですよね。そうです、多分チーク玩フって、どうやったら、この子が食べにくいかっていうと。<笑><笑>そう、そうして、与えたら、やり、あの、やりやすいというか、はい、この子たちのいい刺激になる、感じになります。ちなみに、これは。 どうですかこれはですねこれあのドッグスマートってドッグスマート<笑>骨の形のブロックを取り出すとトリーツが出てくるあトリーツはエサですねウソがまあ全部あるんですけど、うん、ここにもあるんですけど、うんまあ、この中に餌入れたら匂いがするじゃないですか、うん、あバナからあそうですそうです、ねえー、どこどこど こ, どこ<笑>めくってめくったり口でくわえたり まあ、活かしてそうそうそうそ う, そう知恵を働かせてそ う, そ, うそうですねでここにあるここにあるって言って探して見つけて食べるっていう<笑>あの多分チンコガンクのここにある中では一番初歩のやつこ れ, これが簡単なんですかその中では言ってみたらワンステップだけで食べれるっていうところで一番ステップワンのですかねこれ、えー、ちょっと難しいのもあるんですかじゃあちょっとと難しいのやと こっちだったらこうくるくる回らんといかんし、まあ、いろんなチーク玩具ってね世の中にあると思うんですけど私はここのメーカーの方が好きでなんかまた二段階うそうそうそうそうレベルアップですねこうなるとここに入っとっても食べれん食べれん食べれんここをのけないと食べれないんそこは頭使ってっていう感じです、ね、ちょっと私たちでもあれと思うぐらい<笑>、ね、難しいですねここそうです ね, ここそうです ね, ね意外にこれだけやったら、うん まあこうやってやっってて、はあ、でも、うちの子は一番最初、くるくるくる回すばっかりで、<笑>食べんのやと思いながら見てまんだけど<笑>、えー、そうですね、えー、こさっきのと組み合わせて、えーそうですね、遊べる の, の。これをやって、終わったら、今度こっちをやってとかってする時も、えーはあ、あります。えー そうですなかなかおもくて、はい、もう一段階が上がこれなんですか<笑> そ, それはでも、同じレベル、これがレベル2なので、これも言ってみたらレベル2ではあるんですけど、はい、これはこれものけないかん、ここも開けないかん、かここもスライドさせないかんっていう、まあ、あの偶然、力技で取れ た, 取れたという声が多いと思いす、ね。 これもちょっと新たな発見がありますよね、ワンちゃんにとってそうですこれはいろんなちょっと開けるとか、スライドさすとか、取り出すっていう3つの作業があるので、ちょっと高度ですかね。これは これはレベル3なんですレベル一番この中では一番難しいやつなんですけど、えー、これ全部穴が開いてて、まあ要は全部スライドさせていかないと食べれないんですけどここまで来て次ここやらずにここをしたりするんですようそうしたらここが残ったりするかあ本当だ、うんまあ、それで全部を食べていくんですけどちょっと難しい。えー なので飼い主さんがあのこ う, こうやってちょっとこうやってやってあげるとかねそうやって動けるよみたいっと、ね、そうですねちょっと あ, あの手助けをしてあげるとかそうやってやった方がまああの、まあ、基本飼い主さんとのコミュニケーションツールみたいな感じなのでなるほどちょっとこれはうちの子はまだクリアしたことないんですけどいいかなそうです、ね、こうやって知恵がどんどん発達してくるとそうですねまああの G.M. も そうですねそういうのも聞いたことありますけど<笑>でもまあそれもわそれもご愛嬌、ね、<笑>そうですよねあたまえんやねっていうところで<笑>なるほどどんなワンちゃんにもおすすめですかそうですねあのシニアちゃんはどっちかといえばあのマットとかの方が私はバスマットもおすすめなんでここらへんにこうフードばらまいたら、ええ、匂いだけでもう目見えてないんで匂いだけでこう鍵開けていくというなるほど でこの足の長さによってもまた難易度が変わりますよ ね, すよねこれはねちょっとうちの配信屋の子は無理やなと思って短い方をしてるんです今度こっち行ってこう折るんですよ折るんですか折ります、はい、そしたら今度折ったのをこう開けるっていう、えー、で四つ折りにしたら<笑> 広げ る, る、<笑>そう、え、ワンちゃんに広げてもらうんですか。ワンちゃんがそう鼻で広げます、あ、で、えー、巻いた時はね、ちょっと失敗でした。はい、巻いた時は一、ね、回こうやってやっ た, らたら、ね<笑>あ、巻くのは話やなと思いながら。<笑>なるほど。一、ね、回 こ, こうやってやってみて、えー、こことか、こことか、こことか。なるほど。で、そうですね、で、ワンちゃん十分ぐらいやるんですけど、うん、終わった後もヘヘ言ってます。えー、もう達成感やったね、頑張ったよた、僕頑張ったよみたいな。<笑> そうですね、こういうものでチークギャになるんですね。そうですね。わざわざ買わなくてもこういうのでいけると思います。はは。書法書法績文編績文編でね、えー。そうですね。これ簡単にできるようになったらさっきのね。そうですね。難しいものになって。ね、あっちのおもちゃをやって飽きてきたらそのあっちのおもちゃの上にこれを置くとかね。えどうどうそのおもちゃあるやんないですか、えー。その上に。はい。 まあ、ここにもフードは入っとんやけれどもさらに奥とかねこ う, こう置いてこの中にもフードを入れてこれをやって抜けたらあれこっちにもあったみたいなそういう意外性の発見で、はい、<笑><笑>面白い奥がどんどん深くなっちゃうそうです ね, すですね飼育されてる方はぜひちょっと取り組んでねされたら楽しいかなと思います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 猫ワンそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたまた見てね